次は C 言語の機能と共同作業です。大きなプログラムを設計するときに重要な指針として、部分ごとの独立性を高めるということがあります。一般にサイズ S のプログラムに対して、その2倍のサイズのプログラムに、作ったり理解したりする動力が4倍ぐらいかかるという面があります。こ 1×1 の 1×1.1 の文字これを2つ分の大きさにすると、えー、この手間も 手間は4倍になってしまううというのはよくあるんですね。それはなぜかというと、えー、箇所が2倍になると、お互いに干渉する場所がどんどん増えてくるので、えーまあ、2倍以上の手間になる。そこで、このソフトを2倍の大きさにするときにはっくりした分かれ目を作って、えー、こことここはちょっとだけやり取りする。あとはそれぞれ独立に作るというと、えー、この大きさのソフトを2つぐらい作るわけですから、2倍ぐらいで済む。 なので、部分ごとの独立性を高めておくというのは非常に重要になるわけですで。そういうことをするためには、プログラムの部分同士を分けていって、それをつなぎ合わせるということが必要です。そのために、まあ、前回お話ししたヘッダーファイルを使って、えー、ある下受け部分のこことここだけ呼び出すというふうに限定をします。 この図を見ていただきたいんですけども、これから使って作っていただくプログラムだね。このイメージライブラリを私たちの方で提供します。これを使って皆様は実際のプログラムを作る。その時にですね、こっちからこっちを呼び出す。イメージプットとかイメージフィルとか読み出すと思うんですけども、そういうふうなものはヘッダーファイルを入れておいて、こっちでもこっちでもそのヘッダーファイルは取り込む。 それはですね、このヘッドファイルの中身が間違ってないかどうかをこっちでチェックし、メインの側からは、どういうふうな呼び出し方なのかというチェックを、このヘッドファイルの情報、プレトタイプ情報に基づいて行うということですね。で、イメージプットとかは実際にはこっちにあるのを呼ぶわけです。それからもう一つ、こういうふうに一緒に組み合わせる場合ですね、このメインの側だけで何かしたい。 あるいは、このイメージテーシの中だけで何かしたいというふうな、まあ、データ構造、変数ですね。あるいは、え、中で使うサブルーティン、関数ですね。そういうものは、スタティックをつけてください。スタティックをつけたものは、こっち側とこっち側で同じ名前があっても、互いに関係しません。スタティックがついてないものは、名前は一つ、どっちかだけでしか使えません。呼び出したい場合は、もちろんスタティックにしたら呼びませんから、えーまあ タティックなしで定義して、それをヘッダーファイルでチェックして、こちらから呼ぶと。こういうふうに、一般にひとまとまりの機能に対して、その機能を外部から呼び出すときに使う関数の頭のことを、まあ、API、アプリケーションプログラミングインターフェースと呼ぶ。で、プログラムをうまくいくつかの機能に分けて、それぞれの機能ごとにうまく設計された API を定義し、その API を呼んで、えー、自分がやりたい仕事をするプログラムを作る。 それが良いプログラムの形だと言えます。動画ファイルの API を作る。では、今回の例題として、まあ、リビューでもやったような PPM 画像ファイルの出力を取り上げます。ただ、今回は動画を生成するんで、多数の PPM 画像ファイルを出力することを想定します。そこで API を定義するヘッダファイル、イメージジを見てみます。こういうふうなのです。 まず、画像の幅と高さはデファインで定義して後で変えられるようにしましょう。で、ウィースは300、ハイトは200。それから、え一、ー、個一個の画像の、まあ、色を表すので、ね、ストラストからを使います。これは前にあったと同じで、アンサインドチャー RGB になってます。そして、えイメージに対する操作としては、全部、呼び出す関数はイメージなんとかという名前を同じにつけて配ってます。 イメージクリアは画像を真っ白に直化します。イメージライトは現在の画像を ppm 形式でファイルに書き出します。でファイル名はですね、イメージナンバー 10ppm に固定で、ナンバーのところは00010002と書くごとに番号が進んでいきます。ですから何回も書き出すと、次々に別のコマが書けていって、画像が動画として見られるというふうにするわけです。 でプットピクセルは、えー、色と XY を与えてで、ある場所に色を設定する。でフィルサークルは、色と、えー、中心の、XY、座標と半径を与えると、その円の中をこの色で塗る。これは前にやったようなものですけども、そういうふうに用意しました。